待ってろ三角気づくなよ。ネアもいたのか、俺の勇士がみんな仲間助けたすぎて試合終わったんだけど。 クローデットもっと早く起きてくれ。うわぁ、サバイバーかと思った。 ビルなんでこんなところにいるのありがとうキングこのピッグ僕しか見えてないあ、ねあこれで逃げてね注射器 ありがとう頑張るよ注射器のおかげでタゲ変わったのかな助かった嫌な予感ちょっと待って。 ビルはもう少し横だよ。なんで僕なの 済みました誰か助けてこんな時にセルフケアがあればここにいても仕方ないから走ろう 誰誰か来てくれてる。ねえ、もう時間ないよ。なんで金図まで残ってんだよ。二人ともー。ゲート開いたし離れる理由ないから近くにいるだろうけど、助けられるかなオ子はガチのキラーだねー。でもケバブなら救助できるよ。 クリスごめん私はここまでまずいなー鬼の怒り溜まっちゃった僕解放あるし無理やり助けて逃げてもらおうか え、僕じゃないのビルのこと好きすぎないマジ諦めようと思ったけど来てくれてる。ありがとう。え何にぶつかってるのこれ出れた。バレたなー。 喜びすぎだってしまったラストの子がやられたあれ放置めぐみで治療入れるかダメだ治療してたんじゃ間に合わない 僕だけじゃ足りないか。エロビナイス。ケイトも大丈夫そう。 偽物だったどこに飛んでくるかな一応片方締めとく。 うそーゲート開いたのに仲間が全然来ないあれ ?3 階にいる負傷して動けないのかなもしかして閉じ込められてる これ身が好きないなー。僕が倒れたら出れたりしない出られないんだ。一体何があったんだ見て見ぬふりできないのくらネアが倒れた。時間もないけど助けたいな。 入った。今しかないさすがに時間ないから逃げてもらうしかないなみんながゲートへ向かうまでの時間ができるようにもがいてやるみんな早く逃げろ時間がないぞ え。今まで一生これから一生続いていく」「僕らのメロディーこの一瞬を過ごしていいぞ」「思い出ぬと明日を描こうありがとう」「どんなにいい日々楽しみをえるのは君の影恋の影と動」 That's good.、Cool. Yeah, yeah. yeah.